ヨシユキビジョンメイチ大人のタケノコの里厳選ブレンド甘さ控えめカカオの旨味くつろぎを召し上がれメイチ 大人のタケのコの里買ってきました見ていっちゃいましょう厳選ブレンドチョコレートここはクッキーですかいただいちゃいましょう 袋が一つ姿を表しましたこんな感じで袋に入っていますね。 なんかカカオの濃厚な香りがきますよそしてこれがたけのこの砂糖ですかそうですねまあ普通のたけのこの砂糖よりもこのちょっと苦そうなカカオの香りが来る感じがしますねあとこの底がこが ここはクッキーになっているんですね見えるかなそれではいただきますんあっ何<笑><笑>でしょうちゃんとあのカカオの 苦みがある大人の味わいですよこれはうんでまたこのちょっとほろ苦い剣のこのココアクッキーもなかなかいいですねうんそうだな かっていうとチョコレートが苦いのかなうんあでもやっぱりちゃんとちょうどいいほんのなんだろうこの絶妙な加減の甘さがありますよ ちょっとサクサクっと中のココアクッキーがサクサクっとしてでちょっと苦めの甘さがちょうどいいチョコレートだけででそれがこう広がっていくって感じですねやはりですね何だろう カカオ豆のこう香りが一番引き立つぐらいのちょうどいい甘さ加減だと思いますねこれは、うん、ちょっと子供が食うには苦すぎるかもしれないけどこうカカオ豆の香りを楽しむならまあ、ちょうどいい甘さに仕上がってるタケノコの砂糖だなって感じがしますね ドミニカ豆とマダガスカラ豆って書いてありますねへえ何か字がちっちゃいな鶴かなう ん, うーんいやーでもなかなかこのカカオ豆の濃厚なうまみが楽しめるまさに大人な感じのたけのこの砂糖ですねこれが。 以上明治大人の竹のこの里で。でしたでした。